はいということでやってまいりました。本日もえフル配スさせていびよ。は, <笑>はい今日紹介するのはこちらじゃじゃーん。ドーンドーンドーン鬼太人。はい実はですね今日発売日ということでちょっと早速。 マッハ前回ゴーレットソウスケがドン鬼退陣を開封していきたいと思いますはいちょっと結構ねこれ箱でかいんや箱自身がでかいで多分これね3 6ンチとか書いてあったかなこれはそう見てこれ「戦隊ロボ史上最大級の3 6ンチっていうことなんだけれどもでもね戦隊史上、ね、最大級って、ね、言うけど俺たちもまあまあでかいですからね うん、なんたって僕たちゴーンジャーはもう初の、まあ、12体合体まあだから結構ね僕たちも結構でかいんですよだからだからちょっとまあそういったところもねあるのでちょっとやっていきたいと思いますじゃあ比較もあるからねでちょっとねまあ言うて僕たちは12体合体だけどこれもさ初期面でしょだから僕たちも初期面で揃えようと思ったんだけどちょ っ, としくったのよ初期面って俺たち3人から始まったんだけど ここのの面面とこの初期面人数が違うね俺たちの初期面は、まあ、要は頑張る組っていうで後からハントと軍兵が入ったでしょグリーンとブラックでそのバルカとその相棒のバルカとその軍兵の相棒 の, そのガンパードそしてさらにキャリゲーターっていうねこの3体が加わった状態で。 比較すればよかったなと思うんだけれどもまあ今回ちょっとこれエンジンを持ってきてるんでどんくらい違うのかちょっと開けてみたいと思いますそれじゃあ早速ねこの「えー、丸わかりブックい、これは読まないで大丈夫、はい、ということで早速開けていきたいと思いますでかっわでかいね結構おおこんな感じで入ってますこんな感じじゃーんそうでここから開けていきますまあやっぱりねロータロ郎 ででででんあ、もうロボ太郎がでかいわまずじゃーんじゃだーんロボ太郎でかっロボ太郎よくこのバランスで立ってやられるな足細っすごいねこれで<笑>ねえすごいねこれうんやっぱロボ太郎ってこれ全体をロボ太郎っていうのかなそうだよね全体をロボ太郎っていうんですよねこれねこ さ生地のあれでね羽が生えますからねこれねえ<笑>あのドンブラブラックがさ「俺は高所恐怖症なんだ」って言った後、めっちゃ飛んでてもういじめよねあれはい き, きましたこれうーわこれどうなってんのこれこんな感じうーわこんな感じよこんな感じわわはいはいはいまずはちょっと一回全部出してみる はい、来ましたドーン犬犬イヌんかあれだねエジプトのさあの守り神みたいな感じしてるのちょっとねで猿はい猿ですよ猿もうほんと見た目ゴリラだけどこれはもうもはやはい手とだれド こんな感じはいちょっと一応どんこっちもやっておくか桃太郎も、はい、はいはいはいはいなるほどそういう感じねはいあこれやったか生地だななともうこれ羽根だよねもうはい役割的にははいで まあ、ちょっと待ってください。これは、で、あと、これ。はい。大西スター。はい、ということなんだけれども、はい、まず、もう、あれからやります。あのー。 ほんとに合体のときもう足となれから足となれドゥんえー、っとこう来たときにこうだったから多分こっちなんだよね足足多分こっちでこうでしょ絶対でこれはあ縦になるねこうでしょ絶対で写真。じゃきーん 足となれジャジャーンはいお、もうすでにでかいね<笑>すでに NGO よりでかいねこれおお結構でかいわまあでもこのあとキャリゲーターつくからもうこんくらいだから、まあ、一緒くらいかなどうだろうねあ、でもキャリゲーターこんくらいかなちょっと負けてる気がするなはい醤油負けてるからないやー負けてるなちょっとサイズ的に で、さらにここからはい腕となれっていう感じだからでもさこれさ腕となれあれこれ生地はさ翼あれなんかさ生地変わったよね確かにだから腕についてあ、ちょっと待ってえーとだからあわかったそっかそっかそっか。そっかそっか こ の, この腕はまず取んなけゃだめ、ね、これいや後ろだこれ絶対ほらこうこうだこうこ う, こうでで多分ガチャンでしょでガチャンでしょでここに多分生地の顔がつくんでどっかにこれこっちサ ル, サルの顔ついてるからここだここにつくからだから今日こういうことだもん多分ねなんだこれ <笑>ちょっと待ってなんだこれ<笑>なんだこれどうなってんだこれ<笑>うん<笑>ちょっと待ってよこれ違うなちょっと猿は多分こうなるはずだこうなって猿の顔をこういう風にしてこれがだってつくもんねこれがこうつくはずだからそうそうそうこれがねガチャーンガチャーンってつくはずだからで頭もこうでしょ こうでしょこうでででししょょって感じでしょでこれなんだこれここかこれなんかここの気がするなこれこのちっちゃいのここ以外えいやでもここにつかないのなんだこれどこだんいやちょっと待ってその前に生地の行方をちょっとね生地の行方いや生地はもうここにつくんだけどこれ顔は多分こう。 はははいはい、はい、こうなるからえー、っとまず生地をこうだな多分こうじゃない生地はここでしょ絶対生地は生地こうでで多分こうでしょこうですどうでもう片方につばさこうでしょえー、でこの足が邪魔だから多分ねこのこの足が邪魔だないこの足がこの足をだから、はい この足をこういうふうにやってでえー、っとこうなるのかこうなるけどもこうなるけどもうつ、ん、き方がわかんないぞこれ あ, こ こ, あ, 腕あここか待って腕あここかいやここじゃないなだってこうだろう最適にこうでしょう うーん形は羽根だよねそしたらこれになんかつけるのかなあっここにあーこうかもしかしてこうだ分かったはいはいはいはいはいはいこれね僕と同じく説明書を見ない人たちはねわかりましたよこれ。 探しましまたこの足のこの部分この足のねこれ映ってますかこれ映ってますこれこの部分この部分にこのピンクのこの2つあるでしょこれをこういう感じでカチャってやってはめますとではめたらこれをこうやってやると こう完成しました。はいということで、ほぼほぼもう完成ですよ、これ。で、こっちに、これ、ジャギーンと、刀持たせまして。あ、ちょっと、なるほど。はいはいはいはい。これあれだ。よし。太いわ。2本だわ、これ。こうだわ。だから、これを、 まあ、こうなってるやつをくちゃぎーんって2本に割ってこうだねこうですねこういうわけですねこういうわけだこいつは待ったぞこれこれがえーっと待ってねいやでもねこれさここにさつくはずだと思うんだけどさ こんな感じするんだけどさ、これ見てよこれ、いくよ。<音声>こうなんだこれこう。<笑>あ、わかった見てくれこれわかったぞこれここ、上に上がるんだこれ、上に。ほらわかった謎は全て解けたここ上に上がるんだこれ、上に。上に。あ、え、背が伸びたえ、ちょっと待ってお前ずるいうわ、それずるいちょっと待った、見た今これ おい背伸びましたよこの子これ<笑>ってやったら<笑>ジャキーンって背が伸びたよこれでここに差し込むってことねうーわーこいつこれもうあれじゃんあーシークレットブーツですよ、これもう<笑>シークレットブーツこれはズルッ で, で、うん、下にガチってそういうことそれでこれで、ね ガチってやるってことねどうそういうことってことだよねはいはいはいはいはいあ本ほんとだあ桃のマークが出てきた桃のマークが<笑>桃のマーク出てきた桃のマークねえ桃のマークが見えますちょっともう一回やりよちょっとそっちで寄った方がいいかもしれないで、ね、すこれいきますよ いいですかはい、ガチャーンモグバイトが出てきたこねはいということなんですねはいはいはいはいはいでさらにここガチャーンってやってガチャーンってやってはい完成ドン鬼退治ンーーバシャーみたいなうわでかいね結構 ちょっとおいお前シークレットブーツみたいなずるいぞやろうさあこっちでチャキーンゴーン騒動チキチキチキチキチキチキチキチキチキキチンさあここでゴーン騒動をやってガチャーン で, でかいこいつはでかいぞ見てこれこれでかいわ でかいわこれはちょっと今度 G12 と一回並べてみたいのこれね一回めちゃめちゃでかくないですかこれね G12 もでもね多分ねこんくらいのはずだったんだよね確か結構でかくなるからねでもまだ追加戦士があるからどうなるかがわからないこの後の話いやでもまあ比べてみたらあぶい。こんな感じ で、ちょっとね、触り方として、ね、手触りとしてはやっぱすごい関節が多いイメージがすごく強くてなんか、いろんな多分動きができますね、これは。例えばじゃあ、めちゃめちゃ関節が多いからあ、いいね、これ楽しいわ、すごくはいはいはいはいはいちょっと待って、うわ、これかっこいいな、スタイリッシュでちょっとマジ、本当にしくったうわ、G12 で持ってくればよかった。 もう相当でかいですよ、僕たちもジャンボオイルってのが後ろにつくからでちょっと置いただけで後ろの負荷で全部取れちゃったりとか<笑>そんくらい重いですよマジでう全部で、ね、操縦量結構重かったですからね僕のだってあれですよテレビ破壊しましたからこの<笑>そうあのね僕テレビ台がこうやってあってでテレビ台の上にこうやって G トゥールブをこれ飾ってたんですよそしたら僕その下のところにこのテレビの置いてたんですよねで スーパーパファミコンねなんか久々にやりたくなってあれケーブル後ろね変えるためにいったんテレビを下に置いてあの、ケーブルをこうやって差し込むためにこうやってやってで、差し込み終わったと思ってうこうやってひっくり返したら俺間違ってこのラックに肩かなんかバッて当たったのか分かんないけどそしたらこのロボが液晶にドバーンって G12 くらわして<笑> G12 グランプリをくらわしてもうバッキバキになって<笑>バッキバキになって。 そんくらいやもう本当にねガチあれですよもうテレビ番組がもうカラーテレビ番組みたいなもうすごかったんですから本当に俺めっちゃショックだよアクオスこう<笑><笑>亀山モデルのアクオスがバッキバキになって本当にだからねその時にね戦隊ロボのねそうそう破壊力をね僕は思い知りましたね でも、これもなかなかの重量ですよこれ結構重いですよこれでまあそうだね G6 で多分今回だから多分 G6 よりちょっと大きい気がしますね今のところこいけますからで前回のこのドン・ゼン・カイウとどれくらいちょっとサイズが違うのかっていうのをちょっと見たいドン・ゼン・カイウもでもほぼほぼ、あれですねエンジン音。これはヒーローの可能性を伝えてるこうですねこうほらどう ちょっと君たちはこっちの方に置いておいてもらってはいうんこれはこっちのやつねはい例えばじゃあ他にどんなポーズができるのかちょっとやっていきたいと思います、はい、あでもねこれさ俺思ったんだけどさ一期当選ドンブラザーズはさこれ剣一本じゃないですかだってねえそうそう多分そういうことだと思うんですよ だから一気当選ドンブラザーズっていう時は多分ね剣は1本で多分だからこうなるんですよこれだからこれででも片方しか握れないのかなこれは片方だけでもまあ握れてるからいいのかなえ、1本だよねあの時剣1本だった気がするからということでちょっとねもう最後 ちょ、さっきのやつはさっきのやつ面白いから使ってほしいんだけどおうこれですよみなさんこっち右手が結構外れがちこの子はおう右手がね外れがちですよこれ、うん、ロボもね癖が出てくるんでみんな気をつけてくださいね右ばっか回してくると右が緩くなったりとかするからねおうよしそうこの状況でしょこの状況でしょそうこの状況でしょ ういきますよではこの状況で、はい、もうちょっとね斜めってるくらいがいいかも最初はねもうこの状況くらいから始めた方がいいかもしれないこうでここから敵をね最後倒す時にでなるべくもう内側にこうやって入れること内側に入れること内側に入れてシューンってなった時にとどめだってなるでしょ そ, うそしたらここからちょっと横向けるよ 横向けて横向けてこういう状況ですよでここから一<笑>けで、ここから刀をバッて出します出ろ刀刀出ました当選この状況ね当選でここでみんなの代わり ドンブラザーズって言った時にもう刀がこれ1本が2本が1本になります2本がここに1本になってでここから両手で両手で両手でドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンダン桃がここにプシュプシュプシュプシュって刺さって 桃んみたいな感じでありますドーンってなって敵がバーン倒れてえー、っとさらに刀がまたここで2本になってでここでよいしょここでバカーン爆発して 大勝利で、えい、えい、えい、あー！ということで今日は、えー、ドンオリタイ人の開封動画紹介いたしました。<笑>おしチャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。